敵は、根こそどだだどんなところだ 騎士団長としてあなただけは見逃せない出力を限界まで上げます逃がしませんこれで終わりかい…戦艦よりも機動兵器と戦いたいのにイカルガの力を見せ ルガース